こんんばはウォルスです、えー、スターウォーズバトルフですえやっと昨夜ですね、えー、体験版が、まあ、ベータ版がねえー、配信されてで、えー、ダウンロードにちょっと時間がかかってしまったんですがようやくできるようになったんでやってみたいと思います えーっとね、1回だけちょっとプレイしてみましたマルチプレイの方をを、ね、やってみたんで、まあ、今回はマルチプレイの方、ね、ちょっを見ていただこうかなと思いますで最初にこのドロップゾーンというルールをやったんですけどんなんかある1箇所がランダムで、えー、ハイライトされてですねそこをまあ攻撃側と防御側で守ったり取り返したりというようなルールですね で今回ちょっと気になってたこのウォーカーアサルトというのを初見でやってみたいなと思いますうーわ、すごい人数ですね、これはい、こちらですね「えー、っとスター・ウォーズ」については実は私ですね、全くと言っていいほどほぼ世界観を知りません、えー、まあ珍しい、えー と思うんですがおそらくですね小学校の時とか中学の時に、まあ、テレビ放映されていた、まあ、シーズンエピソード456ですかあれを、えー、純不動で見てるんですよねなのでストーリーが全く頭の中でつながっていないというか、まあ、単語だけは知ってますあのジャバザハットとか、えー、ルーク・スカイウォーカーとか えー、もちろんダース・ベイダーとかねその辺はあのー、言葉はね知ってますしキャラクターもどういうのかも知ってるんですけど、えー、ストーリーがいまいちよく分かってないとでその世界観もよく分かってないと例えばこの星が地球なのか何なのかも正直分かってないので、まあ、その辺ね、えー、ちょっと今年の12月ですか、えー、新しいエピソード7ですかねなんか上映されるとかなんとか えー、なので、できるだけえ私もそれまでにはちょっと見てね、やってみたいなと、スター・ウォーズのね世界に浸ってみたいなというふうに思います。じゃあちょっとゲームスタートしてやっていきます。これなんだろうか、オフライン、あっちもオフライン、このオフラインをオンラインにすればいいのかな。随分とまた広大な で、おあれオフライン、これか何もできませんね、これとりあえず敵と全く出会わないんですけどそれだけ広いということでしょうかね。 あのプレイしてみて感想なんですけど、非常にね、カジュアルでやりやすいですよ。あららららららららら、弾切れ。で何よりもね、このリスポンのスピード、まあ私本当にあの、リスポンで待たされるのが一番嫌なので。おお。動いてる。あ、これはこいつか。 なるほどリスポーンでね待たされるのは本当に嫌いなのでねあのー、待たされないですぐにリスポーンできますしエイムもねちょっと独特なんですけど早いんですよなので、まあ、今までの EA さんのゲームらしからぬと言ったら失礼ですけど、まあ、そういう出来なんでねこれなかなか面白いんじゃないかなって正直思ってます。 よしなんかこれかわいいですねうん四角えあれも敵ですかね なんだこれは固定放題ちょっと置いてかれちゃいそうなんで右下に LHRH ってありますけどあれはなんだろうよいしょパワーアップユーズはおお ね、このように<音楽>あー、捉えきれなかったですね、ちょっとズーム倍率がいまいちんなんであそこまで倒れてないですよね、あれちょっとあれをケアしないとお飛んでる、え飛べないですけどね。 すごい結構押してるんじゃないですかこれこっちの軍はあいないですねしな こ, このバリアいいですね で す, かすごくあの広大なねあの戦闘エリアであまり起伏も細かくなく平坦に近いような戦場なんですけど、まあ、ここ多分動画で見たやつと同じであれもプレーいた<笑> プレイヤーとかがね多分操縦できるんでしょうねこういうのはもうねバトルフィールドでいろいろと学びましたけど 仲間と一緒にこうやって分体で動いてる方が強いですよね冒険持ってるライトライト何でしたっけライトサーベルかななんだかもどかしくなるような 武器ですねこれこれ指切りの方がなんか安定あらーダメかあリロードという概念というよりは何ていうんですかねオーバーヒートというか熱くなっちゃったんで冷ましてねっていうような感じですかね 大丈夫いるよいたーリスポーンもこれ同じ場所から固定ですかねおっとこういうとこ見ると入った入った入った入っ た, 入った いけるところといけないところの境界線がちょっといまいちまだ分かってないんですがなんか後ろに赤い点出てますけどい ま, せんいますよね、たっぷりいますよね。 スターウォーズって感じのネクストアップリンクスよいしょ登れない登れない登れないれな い, いやーうまいスナイパーライフルでしょうかまたこれ随分と広大なところに いやだめ固定放題ですかああ報復みたいのはできないみたいですねしゃがみまでしかできないようで 右から撃たれたあうまいですね皆さんね熱い熱い 指切るの方が当たる気がしますねあいたったったーまだ乗ってたんですねえっ、ー、とまあベータテストということもあってまだねローカライズされていないので、えー、前編英語いたたすごい数いる 全編英語なんでね、ちょっと何をやっていいかっていうのが正直まだ全然分かってないんですけどあちあちおれ、これ固定放題いったなるほど、相手の固定放題かなり強いですね、あれうん、あの子なんとかしないと。 こういう距離感で戦う FPS は私はすごく好きですね、あのー、実際の突撃も楽しいですけどねコロール・デューティーのような近接的な戦いも楽しいんですけど広大な戦場を再現するんだったらやっぱりこれぐらいの距離でないと私はだめだと思っています あいやー残念ここなかなかいいですねちょっとあそこもう一回行きましょうんっぶん前線が進んだかこれは前線が進んでますねまずい 熱い熱い熱いやつ い, つ い, つ い, ついやばいわアシストですか 自分で死んだことにな、えー、ハええイトされてたんですねはいというわけで<笑>ええー、おランク3いきましたね えー、っとスター・ウォーズバトルフロントね、えー、ベータテスト版やってみましたんと全体的に見て非常にあのカジュアルで面白いなというのが私の印象です、えー、買おうかどうしようかねちょっと悩んでいましたけど、まあ、あのオンラインの方が盛り上がるようであればぜひ、ねえー、買ってやってみたいと思います、まあ、私も、ね、個人的にちょっとスター・ウォーズの世界観を勉強して えー、またやるとねちょっとこのゲームの捉え方も違ってくるんじゃないかななんて、えー、思ってますので。はいというわけで、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。おやすみなさい